皆さん、こんにちは。本年、初めての動画になります。今年もよろしくお願いをいたします。今日ご紹介するアイテムは、ドライブレコーダーの駐車監視、タイムラプスを非常に意識する方にとって、待望の、こちら、駐車監視用、ドライブレコーダー専用のサブバッテリー、ドラレコ駐車監視 GPS コントローラーという非常に 画期的な商品がありますので、こちらのご紹介を今回いたします。お車を大切にされていて、駐車監視が途中で途切れてしまうんだよねという困りごとを思われている方、また、 自宅のガレージ等で駐車監視が必要ない時に駐車監視が作動してしまって設定を切り替えるのが面倒だよねという方にとっては非常に有効的なアイテムになりますのでぜひ最後までご覧になっていただければと思います。今回こちらのアイテムですが具体的な取り付け方法こちらを取り付けるメリットについてのご紹介をいたします。まずはこちらの機能についてご紹介をしていこうと思います。 でこちらなんですけれども、今、まあ、ケーブルで繋がれている状態なんですが、側面を見ていただきますと、こちらディスプレイ画面がございます。で、こちらが別売りになりますバッテリー拡張パックの端子。ドライブレコーダーに出力されるアウトプットケーブル。で、こちらがオンオフ。で、真ん中にしますと、ここの枠がありますけれども、 この枠が LED で点滅するんですが、それをオフにするものです。で、これは完璧にオフと。で、オンと。この3段階で選べるようになっております。で、こちらが車のバッテリーにつながる、ヒューズボックスにつながっているんですけれども、インプットケーブルになっております。で、こちらのディスプレイの方なんですけれども、詳しく説明していくと、 こちら VCC というのがあります。で、こちらがインプット、入力の電圧になっております。こちらは ACC の入力電圧になっております。こちらがバッテリーのシステム温度になっております。で、こちらがバッテリーの本体の電圧。で、下が入力電流値になっております。で、こちらが残量ということで、非常にわかりやすい ディスプレイになっております。で、こちら、表面も非常に質感が高くて、銅板のような、これ実際はアルミ板なんですけれども、非常に放熱性の高いものになっております。特にバッテリーの不安材料であります、夏場。 この車の中ですと夏場は非常に温度が高いわけなんですけれどもこちらはリン酸鉄リチウムバッテリーを使っておりますのでバッテリー自体の破裂等も心配のないバッテリーの劣化自体もほとんど心配のない車のハイブリッド車でも使われているバッテリーを使っておりますので非常に信頼性の高いバッテリーというものになっております で、こちらを見ていただきますと、製品仕様ということ で, で、こちらは B12A というものになっております。で、今ご紹介した通りなんですけども、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーと。で、こちらが容量です。153.6Wh。入力が 12V の 8A。出力が 12V。で、充電時間がこちら、急速になっており、急速充電になっておりまして、100時間ということになっております。 で、もちろんこの PSE マークも付いておりますので、安心してお使いいただけるアイテムとなっております。次に、こちら、冒頭でもご紹介した通りなんですが、ゾーンの V3。これは GPS で無駄な駐車監視を自動でキャンセルしてくれる、今までに合ってなかったアイテムになっております。で、こちらの方は非常にシンプルなものになっておりまして、電源のオンオフ、セットアップ、 こちらは状態を示す LED のランプがついております。続いて裏側に行きまして、こちらがヒューズボックスにつながっております電源を供給するための端子、インプット側になります。で真ん中が GPS の弱が刺さる端子になっています。でこちらアウトプット側が ドライブレコーダーに電源を供給するための端子となっております。まずこの配線なんですが、i セルとこちらにあります i ゾーン取り付けた場合の配線になります。で、まずはバッテリーからの配線をご紹介します。で、バッテリーからの配線はこちらにありますプラスの配線。で、こちらは マイナス。これ、インプット側の配線になります。こちらのドライブレコーダーに供給されている三芯の配線。この5本の配線があります。で、この配線なんですが、まず、こちらのインプット側のプラスは常時電源に取り付ける必要があります。 で今回私は常時電源に関しては一番の施錠解除のヒューズから常時電源を取っています。こちらのマイナス側はボディに直接取り付けをすれば OK です。こちらの三振のドライブレコーダーにつなげるアウトプットの電源に関してはまずこちらのバッテリーの配線は 直接、この iZone のインプット側に取り付けを行います。次に、こちらのアクセサリー電源なんですが、これはヒューズボックスを経由して、iZone にアクセサリー電源が通るように配線を行っております。 今回こちらのアクセサリー電源は空きのあるところから取っております。アクセサリーを入れてヒューズボックスプラスマイナス極性がありますのでどちらかに電源が来ていることを確認すればすぐわかります。で、最後にこちらのマイナスの黒い配線はバッテリーのインプット側の配線と同様でボディに接続いたします。で、次に iZone の アウトプット側からドライブレコーダーにつながる配線になります。でそれがこちらの2本の配線になっておりまして、こちらが iZone のバッテリー電源。でこちらが iZone からのアクセサリー電源になります。アウトプット側なので出力されることになります。でそれを ここを通って、で、これ自体はドライブレコーダーの高圧ケーブルになりますので、そこにつながっております。で、同じくこちらがアクセサリー側で、アクセサリー側の高圧ケーブルにつなげているという状況になっています。最後にドラレコのマイナスの端子ですが、こちらになりますけれども、これは アイゾーンから来ております出力側のマイナス端子に接続になります。ボディアースに接続しがちなんですけれどもこちらは注意して取り付けの方を行ってください。以上によって配線の取り付けが完了になります。回路をつないでいただきましたがその回路が合っているかどうかの確認方法をご紹介します。まずはこちらの アイセルのスイッチなんですけれども、ここをオフにするとバッ、ドライブレコーダーの電源が落ちるようになっております。今、録画を停止します、電源をオフにしますというアナウンスが出たと思うんですが、そうしますと、電源が落ちるようになっています。でまた、ここをオンにします。そうしますと、ドライブレコーダーが立ち上がるかどうか。 そこを確認をしていただければと思いますはいこのような形で作動すれば OK ということになります次に iZone についてもご紹介をしていきたいと思います iZone に関しては今エンジンかけている状態なんですけれどもそ の, 状態でその状態では電源が切れないようになっております で、エンジン自体を停止します。で、エンジン自体を停止している状態で、ここの。スイッチを送りすると。録画を停止します。録画を停止します。電源をオフにします。そうしますと、ドライブレコーダーの電源が落ちるようになっておりますので。正常であるかどうかの確認が。 できるということになっております。それでは、iCell によるタイムラプス、また、それによるメリットについてをご紹介します。で今、こちらの画面は、ポルマイドを使って、タイムラプスの撮影を行っております。で、この撮影時間は25時間撮影をしております。で初期の段階では、画面の通りなんですけれども、フル充電の状態で、 電圧が1 3 7トとなっております。この状態から始めております。通常、車に搭載されているバッテリーですと、この25時間という長い時間の撮影はできません。その理由というのは、まずバッテリーが消耗してきますと、バッテリーの電圧自体が落ちてきます。でそれによって、 ドライブレコーダー自体の作動電圧というものもありますので、それを低下してしまうことによって、ドライブレコーダー自体も作動停止してしまうという、そういった状況になるわけなんですけれども、この i セルに関しては非常にバッテリーの容量自体も大きくて、この B12A になりますと、1 5 3 w ープロマイドの場合ですと、 25時間までタイムラプス撮影ができて安定的に電源が供給されるということがこのアイセルのバッテリーを導入することによる最大のメリットになります。他社様の動画の中ではバッテリーが消防するのを抑えると いうことが書かれているわけなんですけれども、さすがにバッテリーの消防だけで、このアイセルのバッテリーを購入するというのは非常にお金がかかると、コストがかかると思われる方も多いと思いますし、私も最初そういった認識でした。このアイセルの最大の強みというのは、この長時間安定的にドライブレコーダーに電源が供給できて駐車監視、 タイムラプスの撮影ができることによって車を車上嵐から持ってくれるということがこの iCell のバッテリーを導入する最大のメリットになるということになります。で、本当かよということで今私自身が実際にこのドライブレコーダーを使ってどれだけタイムラプス撮影が できるのかということを今デモ画面で表示してデータを公開しているわけなんですけれどもしっかりと撮影をしてくれて計算上は24時間ぐらいなんですけれどもタイムラプス撮影をしますと電流値が 0.5 アンペアになりますでバッテリーの電圧がだいたい 12.8 で計算をしますとだいたい 6.2 ワットバッテリーの容量からこの 6.2 ワットを割ってやると時間が出るわけなんですけれども、だいたい24時間持つというのが計算上なんですが、まあだいたい合ってるかなと。それを1時間上回る容量を兼ね備えているということで、最終的にドライブレコーダーが提唱したのは25時間ということで、非常に長い時間タイムラプス撮影ができて、車上嵐から、車上嵐から 車を守るということがお分かりいただけたのではないかなと思います。それでは次にこちらの i イゾーンの作動のご紹介、それによるメリットをご紹介をいたします。まずエンジンをかけていきたいと思います。ドライブレコーダーを起動します。 録画を開始します、はい、で今エンジンをかけたんですけれども、まず使い方なんですけれども、エンジンをかけますと、この右のパイロットランプの赤いランプが点滅します、でこれ、どういうふうに使うかといいますと、今これ、GPS 自体は今、受信をしていない状態に今なっております。 はい。で、今、GPS が受信しまして、緑のパイロットランプが点灯しますと、GPS が受信ということになります。で、この状態から、このセットアップボタンを押すことによって、この位置が登録されます。それによって、登録されたポイントでは、電源を遮断して、駐車監視、タイムラプスを 停止させると。バッテリーの消費を減らすと。そういった機能及びメリットを持っております。で、この状態で実際にエンジンを切って、ドライブレコーダーの作動を見ていただきたいと思います。そうしますと、こちらを見ていただくとわかるんですが、ここ。このマックスインの高圧ケーブルは、ここ。 駐車監視が働いている場合は、ここが点滅するんですが、ここがもう完全に切れている状態になっております。さらに、こちらを見ていただくと、ポルマイドは、ここに電源がついてるんですが、この電源ボタンを押しても起動しないということなので、完全に電源が切れた状態になっているということが、まずお分かりいただけるかと思います。 でさらに、もう一度。ドライブレコーダーを起動します。一つ気にしなければならないところは、完全に電源を切ってしまったら、ここのところ、この高圧ケーブルに関してなんですけれども、電圧リミットが一番高い状態に設定されてしまいますので、すぐにリミットが引っかかってしまって、 駐車監視が切れてしまう恐れがあるというところは注意していただかなければならないところになりますで今こちら青いパイロットランプが点灯していますけれどもさらにここ切りたい場合はここ長押ししていただきますそうしますとまた初期の状態に戻って GPS 受信の状態になりますこの状態でまた今度切りますそうしますとタイムラプスモードに入りますと いう画面が今出ているかと思うんですけれども、電源が切れずに駐車監視、タイムラプスモードに入るという状況です。で、ここもパイロットランプ自体は点滅しているのがお分かりいただけるかと思いますので、この i ゾーンによって駐車監視使いたいところ、使いたくないところを分けて、バッテリーの消費電力を抑えてくれて、長い目で見たときにバッテリーの寿命も伸ばしてくれると。そういった アイテムになっているというのがこちらの iZone でありメリットになっているというものになります。はい。ということで今回はこちらの i イセル l B12A、それから iZone ドライブレコーダーを導入する上では非常に画期的な商品のご紹介をいたしました。単なる 補助バッテリーという役割ではなくて、長時間のタイムラプス撮影を可能にしてくれるアイテムであるということが、まずお分かりいただけたんではないかなと思います。で、さらに今回タイムラプスで25時間だったんですけれども、駐車監視になりますと、さらに消費電力が落ちます。だいたい待機時の電流値としては、 0.1 アンペアまで落ちますので、駐車監視でしたら、さらに作動時間を伸ばすことが可能になります。また、タイムラフスじゃないと不安だよという方は、こちらのサブという監視があるわけなんですけれども、さらにバッテリーの容量を増やすことができます。まあ、それによって、 タイムラプスによる撮影でも収録時間を伸ばすということも可能になりますので、ぜひ大切にされているお車を車上嵐から守りたいという方は、こちら一度試していただければと思います。また、こちらの iZone は、例えば自宅のシャッター付きの ガレージ等で外部からの侵入が全くないような場所。そういった場所においては駐車監視やタイムラプスというのは必要ないということが言えるかと思います。そういった時にあらかじめ GPS によって場所を設定しておくことによって駐車監視をオフにすることが自動でできるという非常に画期的な商品になります。駐車監視、タイムラプスはオンに設定している状態で 止める場所によってオフにするということは考えにくいと思いますので、結果的にバッテリーの消耗を抑えてくれる。それによって外部で車を止めるときにバッテリーの消耗を抑えてくれるということから駐車監視やタイムラプスの収録時間も伸ばすことができて、結果的に車を 車上嵐から守ってくれるという、そういった商品になっていると思いますので、ぜひ一度試していただければと思います。当チャンネルではこういった非常に珍しいガジェットのご紹介をしておりますので、いち早く情報をキャッチしたいという方は、チャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。 失礼をいたします。